ニーヤヒトミ、全中黒間欠場のドルーリーを心配、世間や競技の反応よりも本人の心を一番に優先して、ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。女子マラソンのニーヤヒトミ、34、積水化学が4日までに自身のツイッターを更新、陸上女子のドルーリーシュエリー、シェリ、15、拡散中が、 5日の全国中学生クロスカントリー大会、滋賀の欠場を発表したことについて言及した。箱根駅伝で東洋大の山の神として活躍した柏原隆二氏が出演してドルーリーについて語ったポッドキャストを引用。最初の19分は特に聞いてほしい。心も体もまだ未熟だからこそ彼女の周囲にいる方々は過剰に反応しないで。 彼女の本心をしっかり理解して、急足にならず成長を見守る体制をとってほしい。成長過程の期間だからこそ大事にしてほしい。極端な話、世間や競技の反応よりも本人の心を一番に優先してくださいとした。また、大会を開催するのもアスリートが競技できるのも応援や支援があるからできること。結果以外でも社会貢献できる方法をアスリート自身も考えて行動しなければいけないと記した。 ドルーリーは1月15日の全国都道府県対抗女子駅伝、京都で区間新 &17 人抜きの改装を見せて大ブレイク。同29日に地元で、晴れの国岡山、駅伝に出場して区間新 &3 人抜きと活躍し、注目が高まっていた。黒間欠場は代理人弁護士を通じ、3日に書面で発表。黒間は走ったことがなく、挑戦したい気持ちで申し込みをしましたが、 先日の晴れの国駅伝を経験して、報道の方々への対応や、周りの方々からの撮影や声かけの対処にとても不安を感じましたなどと理由を説明した。周囲の環境が一変し、練習が以前のように自由にできなくなり、過度な報道で精神的にも疲れることが多かったです。競技以外に触れる報道や、自宅近所や同級生に取材を試みた、一部の雑誌記者に抗議。また、交流サイト。 SNS などに、私の肖像権を無視して動画などを上げる行為、収益目的で名前と画像などを使用することもやめるよう訴えた。高校進学後も陸上競技は続ける意向で、そっと見守っていただけるとありがたいですとした。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。